例えるならば『ポケモンゴーがですね配信されたときにスマートフォンを持って探検してとあっあそこにスポットがあるみたいな感じの雑誌に帰るワクワク感ドキドキ感を数年ぶりに体感しましたやってよかったなと思いました今回は一切ありません32135番いきます241はいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタート はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です鬼滅の刃一番くじ、冷明に冷明に刃を持てこの動画ではですねこの一個前に出した動画これを見ていただければなおですねこの動画楽しめるかと思いますで早速中身開けていきたいなと思います希望のフィギュアゲット ナ今回、ローソンで販売しておりました。ほとんどのお店がですね、一人最高で5回までです。しかし、今回、監督はですね、一人でですね、5回をやってしまいますと、9時がじ引きたい人もいるので、今回はですね、全集中、1店舗につき1回、それをですね、10店舗回ってきました。で約20店舗ぐらい回りまして、1店舗だけ、品切れ値でした。89ぐらいはですね、一番くじ置いておりませんでした。ほとんどのお店がですね、フィギュアありましたで。今回ですね、まあ残念な結果となりましたが、まあこれも人生の経験ですね、ありがとうございました。はい、というわけでですね、早速商品、 特にクローンとパッケージを紹介していきたいと思いますはいハンドタオルなんですけども監督4つ当たりましたで4つ自分で絵柄を選んできましたでまずですね一番欲しかったのがこちら開けちゃいます 30×30 で想像していたより大きくてまずこちら789柱9名これはまず一番欲しかったなと思ってた絵柄でしたのでと監督の推しはですね無一郎君こちら 二つ目に選んだのが、やっぱ煉獄兄貴だよね。選びました。えー、続いて、またまた煉獄兄貴。はい、そして、推し。はい、井之助。井之助のハンドタオルをゲットしてきました。サイズはですね、思ったより大きかったので、何に使おうかな。うん、まあカバンに一個入れといてもいいかなと思いました。まぁ、四つ折りにしたら、これくらいのサイズになります。あと、生地の感じ。こう、思ったより厚手です。はい、四つ、ありがとうございました。 でんでんでんでんでんでんでんでんではい、4つこちらですね、クローズドパッケージになっておりまして、え中は何が出るか全くもって分からない仕様となっております。全11種類となっております。監督の下しですね、まず、イ之助ケ。イノは二パターンありますね。上のイ之助と下のイノスケ。カナオ大使の右下の少年。それと煉獄兄貴。演武は避けたいです。1個目こんな感じに入っております。いきます。3、2、1。 はい赤さー赤さ来たークリアボトルなので綺麗な感じにプリントアウトされておりますありがとうございますやばいぞ鬼来たら次エンム来るんじゃないこれもうエンムはなんか好きな要素が正直ないです大体ですね鬼滅のパって鬼にも過去のエピソードとか人間的な感じまあ赤さも結構あるんですよなので完全に嫌いではないんですけどもエンムに関してはほとんど確かスポットが当たってなくてですね本当に気持ち悪いんですよねはいなのでエンムだけは避けたい いや、押し声え、押し声え。押しくぞ。はい、では行きます。はい。お願いします。では、次誰出てくる稲助声い。いさん3、2、1、はいおい善逸赤歴一戦。ぴゃおんぴゃおんぴゃおんはい。ありがとうございます。よしそろそろ押し声え。はいはいはいはいはい、はい、おし押、はい、し声え !3 戦目、ま。とりあえず、かぶらないでほしいね。いくよ。はい。3、2、1、はいおし いいよ最欲しいかっこいいイノスケゲートできました大満足ですもう一個のイノスケも欲しいっちゃ欲しいけどもとりあえず被るのはちょっと嫌だなイノスケ被るのであればまあいいけどクリアボトルラスト行きたいと思いますはいラストをたぶるなよかぶるなよ m んだよ m んだよよし頼むぞでは321はいおいっかぶるのはちょっと嫌だな 赤座2人目赤座かぶるなよしかも赤座か赤座2体目来ましたありがとうございますはいというわけでですねかまぼこ隊の2人伊之助嬉しいです えー、そして、赤座。劇場版の上限の鬼。赤座2体いただきました。ありがとうございます。で、このクリアボトルに関してはですね、えー、監督使い道をね、考えてきました。で、ローソンにも売ってます。こちらゾーンはい、えー、こちらですね、監督ラブの動画で、ゾーンについての詳しくレビューした動画、そして、ゾーン伸び比べという動画を出しております。で、最近頃のゾーンの伸び比べが結構ガンガンガンガンあっておりまして、ぜひ見てください。簡単に言うと、エナジードリンクです。まあ、こいつをですね、 え、この中に入れまして、まあ、冷蔵庫で冷やして、飲酒するときに、え、これをね、デスクにポンって置いて、そしてこれを飲むぞ。活用できるよ。というわけで、今回2本買ってきました。で、こちらの、アルティメイクプロ、プロプパ、パフォーマンスエヌジー。うん、カフェイン、うん。これが普通のシンプルなゾーンの最新版かな。多分絵柄が変わってるかと思います。で、これが、え、最近出たと思われます、ゾーントランス。はい、これ何味なんだろうはい、えー、オレンジ、パイナップル、ココナッツのフレーバーがまたやう、トロピカルフレーバーのエナジードリンクです。この夏にぴったり なゾーンントラン ス, スに入れてきました、はい、こちらはいまあやっぱりこのパイナップルが強いというわけでもう真っきっきですねで全部入れると溢れちゃいまして残りを前一に入れたんですけどもまあ、ちょうど半分ぐらいだったらいい感じで8分目になるので、まあ、1本使うんであればこれ2本入れてまあ、冷蔵庫に入れておいて冷やしてそのまま飲めばいいかと思いますちょっと、はい、こちらのトランスレビューしていきたいと思います初めて飲むんでちょっと前一で飲ませていただきますうんおトロピカル うーんうんうんあグビグビいける甘いですめっちゃ甘いですでもココナッツのミルキーな甘さも入ってきますねでまあこちらも監督も何回も飲んでるんででカびたちなみにこちらに関してはこんな感じの色になりますこれをですね冷蔵庫に入れておきまして編集とかね頑張るときにこれを出してデスクに置いて鬼滅パワーをもらいながら編集を頑張っていければなと思いますありがとうございます でではですねラスト G 賞ですねさあ2点ゲットしてきましたチョコノッコプクッとラバーマスコットえこちらなんとですねえ23種類もいるんです過去一多いのではないかと監督の推しがですねまず上の段猪之助徳藤無一郎叶大使来たー まあ、もてかもうみんな好きだけども奇物事無残はやめてほしいね最近ですね鬼滅の刃を見返しておりましてサビといいなと改めて思いました、まあ、サビと顔写るシーンが本当ワンカットツーカットなんですよもうサビとマコとペアで集めたいまあ煉獄兄貴もいるしあと義勇さん見返したらね義勇さんやっぱ好きだわ義勇さん推しに入るかもしれない、まあ、正直このチョコノッコに関してはもっと出てほしかったなと思いました、まあ、ハンドタオルがちょっと多かったかなと思うね逆にこの二個にですね全て叩いております というわけで、ここで一気あやります。全集中、一の方、お尻きえー、お尻きはですね、一回の動画に一回だけですね、推しを得ることができる方となっております。早速、行きたいと思います。こちらですね、えー、画面は、ね、2画面で行きたいなと思っております。監督、この鬼滅の刃の一番くじをリアルに引いたのが、今回初めてとなっております。欲しいな、欲しいなとずっと思っておりました。今回ですね、自分で引いたというわけで、ちなみにこのクローズドパッケージなんですけども、たくさんある中で、店員さんがです、ね、どれがいいですかって選ばせてもらいます。で、今2つをですね、開封したんですけども、うんうん ん<笑>とこっちこれ今押し引きのパワーが入っております押しが来るといやもう来てほしいと言いたいと思います321はいおー煉獄京次郎兄貴 兄貴は嬉しい監督ですね、煉獄さんを推しにしてない理由としましては、もうね、推しっていう次元じゃなくて、師匠、も兄貴と慕いたいというぐらい、もう人生を生きるビジョンをちょっと変えさせたぐらい、はい、劇場版見たら分かります。煉獄さんにちょっと上げさせていただきたいと思います。そこのこのプクッとラバースクラット、プクッと膨れてるのかな、これは。初めてのタイプの商品となっております。裏がですね、ツルツルですね。で、表面を見ると、おーおーおお多分動画だとちょっと分かりづらいかと思うのですが、プニッ、プニッと。 あ、ぷくっと、ぷくっとします。ゴムなんで、立体感とかが出ておりますね。よー。ラスト、開けます。押し切ってきてほしいです。今回のですね、一個前に上げた、一つ新たな呼吸を覚えました。二の方。あれ な, なんだっけ二の方。二の方。二の方。無欲。この無欲というのはですね、もう欲を出さない。全身の精神を全て解き放ち。あとはもう、お任せします。 そうすることによって来る可能性があるよくはありませんお願いします無欲でやると誰が出てくるのでしょうかいきましょう2の方無欲どうぞはい忍さんいいよ嫌いじゃないいやむしろ好き忍姉さん忍姉さんといっても確か忍さん二十歳ですからね姉さんっていうのはちょっと違うんですけどもいや忍さんも最近ですね原作漫画を読みましたところすごいいいキャラクターなんですよすぐことして叶大将を見ているこんな感じでえく、ー、っと ラバーが膨らんでおりますはいこの紙ってこれ切れ込みなのかなこれあ切れ込みなこれ切れ込みがちゃんと入ってるんだねチョコノッコラバーストラップはですね煉獄教授のと校長次郎と古長ぶお二人が出ましたいやいいよかなり好きな2二人ですよありがとうございます えー、まず一つ、すいませんでした、皆さん。監督なんですけども、えー、煉獄教授のバッグ持ってったんですけども、地下鉄の時はね、閉まってて、現場に行ったらこれしょうと思ったんだけど、前があったね。<笑>しまいまして、いつも使ってるカバーの中に入れちゃいました。申し訳ない。もうむしろ多分そういう気持ちがね、フィギュアをね、離れさせてしまったのではないのかと思います。いや、目立つよね。絶対これ目立つよね、これ。どうど う, どうこれ普通に背負ってたらみんな、あ、煉獄さんだ。あの人煉獄さんかぶってるみたいな。かぶってないがしょってるみたいな。入ってみる 今回の動画は以上となります雑談になります初めて一番くじ実際に店舗で引いてきました一店舗につき1回というですねルールのもとやってきましたでね約20店舗ぐらい行きまして一店舗だけ完売しておりました、まあ、それ以外はですね結構残っておりましたはい監督が言ったのはですね札幌のすすきのとあと大通り周辺ですね、えー、スタート付きの民主なぜしたのかと言いますとローソンがたくさんね散らばっているからだからもういっぺんにオラオラオラオ ラ, ラって感じでやりましたただですね意外とちっちゃい店舗に関しては一番くじ取り扱ってない多分店 店舗自体が狭いからかもしれないんですけども、コーナー自体がもうほとんなかったです。それが多分6、7店舗ぐらいかな。長入ってみてあないや。まあある店舗に関してはもう速攻で行きましたね。6時ちょっとに起きまして、だいたい向こう日の8時から好きの方面を回りまして、10時11時ぐらいに大通り周辺をザーッザーッとね回りまして、最終的にオイラストですね。大通りのですねところで撮りました。大満足ですね。まあ今回の商品に関しても決してねあって邪魔になるものではないので、クリアボトルもねもうすぐ今日から活用できますし、ブックッに関 鬼滅のグッズがとにかく欲しいのであるだけで嬉しいです語っておきたいなと思います、まあ、ハンドタオルに関しては4枚あるんでね今現在ですね鬼滅動画をたくさん出しておりますがえ他にもですね家電ですとかあと映画レビュー、まあ、実際監督はですね自主映画をですね今現在もやっておりまして18年ぐらい映画を撮っております目が出てません興味がある方いや目が出てませんっつって興味がある方っていうのもなんか変なんですけども全力で作ってるっていう点では誰にも負けない自信がありますのでもし興味がある方はですね下の概要欄に不思議箱屋というですね YouTube チャンネルを出しておりますのでぜ ぜひぜひぜひ見ていただければなと思いますよろしくお願いいたしますはいではまた次のとこで会いましょうはいというわけでですね推しは出なかったのですが大満足ですねまあ確かにねお金は結構使ってたんですけども後悔は一切ありませんもしねまたやってほしいなと思う方はですねもういいねを押してくださいたくさんついたらやるかもしれません黎明に刃を黎明に OK よしこのキャンこのキャちょこっと チョコ、チョコノッコプクッとラップ。ちなみにこのクレー、クローズドパッケージなんですけども。うーんと、こういう感じですかね。チョコノッコ。はい。はい。開封していきます。